最先端の撮影システム m スタジオのご紹介をいたします。m スタジオとは1台で複数の映像ソースを入力できるコンパクトで機能性の高い映像作成システムです。zoom などのアプリを使ってリアルタイム配信も可能です。では、早速 m スタジオの特徴を見ていきましょう。1つ目はクロマキー合成です。私、ただいまグリーンバックの前に立っております。 M スタジオでは、高品質なクロマキー合成映像をリアルタイムで作成できます。二つ目は、バーチャルスタジオです。M スタジオでは、十分な撮影スペースがなくても臨場感あふれる映像を作成できます。視聴者様の没入感を高め、見栄えの良い映像作りを可能とします。 M スタジオでは最大6つのコンテンツを一つの画面上に表示することが可能です。スイッチャーなどを使わずにマウスかキーボードの操作だけの簡単に画面の操作ができます。大きさ、角度、配置もリアルタイムで自由自在に動かせます。このように高画質な動画もスムーズに格セことなく配信できるところは M スタジオの大きな特徴となっております。 PowerPoint もご自分のタイミングでページ送りが可能です簡単なテキストスクロールも表示でき瞬時に録画して撮ったそばから動画コンテンツとして YouTube などにアップすることも可能ですこんな M スタジオは各分野の映像作成で大変ご好評いただいておりますもっと見栄えの良い、あと驚くような配信をされたい方など ぜひ一度弊社にお声掛けください。以上で M スタジオのご紹介を終わります。ありがとうございました。